はい、今回は HG シリーズ「つぶらやエイジセレクション」をレビューしてみたいと思いますまず表紙には初代ゴジラとゴメスとリトラが映っておりますこの2001年があの特撮の偉大なる巨人円谷栄ジさんの生誕100周年だったということでこの「ガチャガチャ」でも作成されたという経緯があったと思います で、えー、ラインナップとしては、ウルトラ Q からナメゴン、リトラ、ゴメス。で、ゴジラシリーズからは、アンギラス1955、ゴジラ1955、ゴジラ1954となっております。つぶらやいじさんの誕生日は7月7日なので、えー、このたまたまこの7月に合わせて発売されたと記憶しております。はい、まずはこちらの1954年、初代ゴジラですね。 からレビューしてみようと思いますじゃあ HG3 の初代ゴジラと比べてかなり、えー、再現が、えー、もっと細かくなった感じとなっておりますグレードアップして描いてきておりますで大きさもかなり大きくなってますしこのずっしりとした、えー、この下半身とかもかなりよくできてると思いますで顔に関してはかなりこの正面から見るとちょっとやばい感じなんですけれども この横から角度から行くとかなり初代ゴジラの雰囲気が出てるのかなと思います。顔ですね。うん。力のアングルの方がかっこいいかな。ちゃんと下を向いてる感じで。うちょ、ちょっとなんか、チの、ちょっと左はちょっとイケメンじゃないですね。右 右行けないかな答え差はあるのかもしれないですけど。ゴジラが逆襲からのゴジラとなっております。で、えっ、ー、と、顔はかなり忠実に、えっ、ー、と、逆襲のゴジラが、えぇ、ー、チガチャガチャ化されてる感があります。で、なぜかちょっと色彩がちょっと茶色っていうのが、えー、不思議な感じになっております。まあ、白黒の映画だったので、まあ、焦げちゃっ。で、まあ、 ご想像に色はお任せっていう感じなんでしょうけどもここ茶色で出し器ていうのはすごいまたユニークさが出てますねで口は開いてないですが牙、えー、にちゃんと塗装が入っております、うん、で背中の背びれう<笑> 爪とか足の爪とかちょっと塗装の色が背びれとは違いますね。うんん黄色っぽい感じになってます。この体のボディとか、このシュッとなってる感じがすごい逆襲のゴジラの雰囲気が出てるのかなと思います。で、次がこちら初代アンギラスですね。こちらがゴジラの逆襲に出てきた記念すべきゴジラの敵ですね。 機獣として現れたアンギラスです初代はかなり凶暴な感じとなっております。しかも、基本あんまり4足方向というよりか、こんな感じで2足方向がもうなんかデフォルトみたいな感じになってますね。あとシャープな目、なんか悪役って感じの目をしております。凶暴な感じがすごい出ておりますね。で背中のこのトゲトゲトゲトゲも、 うん、すごい、すごい凝ってますね、これも。なんかちょっと櫛みたいな感じになってる。<笑>これで髪の毛が溶 か, かせそうですね、これ。うん。火山灰のなんかこのゴツゴツした感じになってますね。かなり、この皮膚のこだわりとかもすごいなって、細かくできてて、素晴らしい出来となっております。 うん、すごいね。ここのチップのトゲトゲもちゃんと表現されてますね。こんな感じでゴジラの逆襲が再現できます。次がゴメスです。セリーナ・ゴメス、ウルトラ Q の記念すべき第1回目の怪獣となっております。ゴメスです。塗装とか、あとここ の, このグラデーションとか、あとはこの 皮膚、この体の皮膚がすごいギドラっぽい皮膚でで尻尾とかはゴジラっぽい皮膚になっておりますでここここの尻尾は2つに割れてるというゴジラでもないでちょうどこの2001年はこのスツバエーセレクションとは別で結構その100周年記念 の, あのソフビとかいっぱい発売されたんですがその中でもゴメスは結構 ゴメスとかジラージとか、えー、初代ゴジラはこうセットで結構出たりもしてました。初代ゴジラよりちょっと体調が高めとなっております、はい。次がリトラですね。次はリトラです。これも同じくウルトラ Q から出てきた怪獣となっております。で、あの空飛ぶ怪獣、ちょっとラドンとはまたちょっと違って、これはもう鳥。 生地みたいな感じですね、だいぶ。で、ゴメスと戦ってた記憶があります。で、このトンネルのジオラマなんですけれども、このトンネルから出てきた感じで、で、ゴメスと戦ってましたね。で、このリトラの何、何構成がすごくて、なんだろう、この、この細かい作りに加えて、このクリアな尻尾がかなりかっこいいですね。生地の 羽のようなな感じになってますでこの塗装が基本なんかこのゴールドベースになっていてプラスこの緑のグラデーションとかが入ってる感じですね。うん。結構かっこいいですね。うん、あのウルトラ Q を再現できます。フェッシュフェッス。はい。ラストは ナメゴンとなりますなぜナメゴンだったのかジラーチとかではなくですがあのかなりあ の, のナメゴンのエピソードはすごい気持ち悪かったので僕も、えー、世代ではないんですけれども、えー、こ子供の頃に改めて、あのー、なんかビデオとか借りてきて見て気持ち悪っっていう思った曲があります。で この目がすごい血走ってて怒ってる感じとかもあれですし口が口がもうちょっとやばいですね無邪らいですなんか、うん、サイレントヒルとかに出てきそうな感じですねこれで背中がこんなボコボコなんか今にもいっぱいなめくじが増殖してきそうな感じになっておりますで塗装的には、まあ、一応こう上と下がちょっとブルーとか 上がちょっっとと黄色っぽいとかうグラデーションがまた施されてますね。なんで、こんなシンプルな造形ですが、すごく、あのー、いい感じに仕上がってきております。これ、いっぱいダブったんで、いっぱい並べて、ナメクジ並べて遊んでました。以上、円谷エイジセレクションをご紹介させていただきました。 こちらの共通点としてはすべて白黒で当時映像化されていたものなのでこのガチャガチャではこうなんだろうこうカラー版でこう再現ガチャガチャでされておりますで一個一個の仕上がりもすべてオリジナルの原型でえこだわった作り彩色となっておりました えー、そうですね、この2001年に作られたこのスプレーセレクション、かなりこの HG シリーズの中でもまたちょっと異彩を放っておりますので、そうですね、かなりあのいい歴となっております。以上です。